まぶたが腫れぼったくてすごく目が小さく見えてしまうのがすごくコンプレックスだったので自然な感じの平行二重がいそうです、はいはい、自然なレベルの平行っぽい感じですとこれですね、うん、先ほどおっしゃってたラインですとこれですねこのラインが仕上がりになるようにということでした楽しみです まあ、最大のミリ数で測りますと、えー、9ミリと左が、えー、まあ10ミリぐらいですねただ右の眉毛の外側を上げる癖があるので、えっと、左の外側の方が幅が広くなって掛ける位置が右の外側が少し下げることで、まあ、左右合わせるみたいな差ですかね一番はいはい。では始めていきますね。 失礼します注射の痛みどうですか？ちょっと痛かったですチクーって感じですはい、これで終わりですねお疲れ様でした、うん、あ終わりました過日痛みありましたちょっとチクチクしたんですけど そんななな痛みたたいなのはなかったです直後は、えっと、そうですね麻酔の影響とかでこれがまあ完全な仕上がりではないので微妙な左右の違いとかが感じてもまあ、基本的には時間経つとだんだんあのラインも少し変わったりするのでだいたい2、3日経つと大体は仕上がりわかるかなと思います。 おおすごーいすごーいそんな大きい痛みもなくなんかちょっと引っ張られるんでなんか今までに味わったことがないようなでもなんか別に心地が悪いわけでもない感じがしました<笑>すごいすごいですよね。 え、すごい。可能性が楽しみです。え、楽しみです。めっちゃ、晴れが引いて、通常の。え、ちょっと楽しい。<笑>すみません。テンション上がっちゃった。文句を言った先輩は。気づきますか、ね。<笑>え、気づきますかね。<笑>いやー、え、ちょっと試しに三日間来てみてくださいよ。あ、いいですね。お邪魔していいですか。あ、ぜひ、お待ちしてます。<笑> 3日後来てくださいというところで、えー、来てみました何を話していくんでしょうかタレのタレ目のララの毛のぷっくりのこの目見て思ったんだけどなんか虚名調子いいよね頑張ってるよテープうん、うん、テープじゃない泣いたそれとも昨日泣いてない失電気<笑>にはなるよ ね, よね、うん、話聞くよく、うん 飲みに行きますか。テイ<笑>割と重ため一人、ね<笑>。確かにそう重ため重ための人だった の, 重たったの<笑>泣いたら二人になる。<笑>こんにちは。今日目がちょっと違うねっていう話が出てました。違います？うん違う。違いますね。目の大きさ？<笑>大きさもだし目が開いてる。今日なんかつけてる？今日何もつけてな めっちゃ綺麗すごい何もやってないはないわ<笑>なんか寝る前にこうやるやつあるよねああああああああたああああああああああああああっあああああああああ何あ何あ何ああああああああをああああああいああ 笑っても、なんか目二重くっきりしてるもんねえ、いつやったんですか今日月曜日だから、先週の金曜日の三日前とかにえー、えー、でも全然晴れてない ね, そ う, なんねうん、寝てる、ね、すごいですねなんかダウンタイムめっちゃあると思った本当に日休みだったからねえ、絶対に合わないです<笑>、うん、切ってます目切ってないえ、ど、ど、どういう えどま埋没的なやつですかあそう埋没だけどなんかすごい埋没されたすごい埋没された<笑>名前がクイックコスメティックダブルってい う,、うん、もう止めるのが点止めじゃなくてなんか幅広くと止めるみたいなダウンタイムどうでしたダウンタイムありありました<笑>ないですよねほぼないですね土日休み挟んじゃえばもう終わりって感じで ダウンタイムって言ってもそれこそちょっと泣いて腫れてポンみたいなでも冷えピタたしちょっと冷やしたらどんどんだんだん効いてくるかなって感じで痛くもないしダウンタイム楽でした負重整形はバレてなかったっていうことですかねうん自然自然んか結構その負重整形も表面にこう止めてる点 が見える手術とかもやっぱあったりしたんですけどこの目閉じた時何もなんかねん点っていうかその手術跡みたいなのがなくて本当生まれつきの舞台だなって思いましたはいそしてムカつくと言われた上司反応は<笑>出た出た上司はやったことバレてないから気づいてないってことですかあ今日朝あったんですけど でも、ムカつくは言われなかったです<笑>そのすっぴんだった時は毎回「なんかお前ムカつく」みたいな<笑>でかつけまをつけてないメイクの時でも言われてたんで今日つけまつけてないんですけど今日はそのバッチリメイクをした時と同じ反応されたんでバレずに成功してるんじゃないかなって思ってます、うん、やっと上司を見返せられましたイエーイ、えー<笑> 注意点は、まあ、一番晴れるのののが次の日の朝例えば皆さんも寝起きで目がむくむという現象が、まあ、日々あると思うんですがその次の日の朝がですね一番あのむくみますので、まあ、少し高い枕をして寝ていただくですとかあとは、まあ、あの極端に長時間寝ないということですねそれが最も重要なことになるかなと思います。 あとは塩分の摂取ですね、まあ、塩分摂取したりあとアルコールで血流が良くなったりすると水分が集まってしまってむくみますので、まあ、その辺りを次の日は注意していただけると腫れが少なく快適に過ごしていいただけると思います血圧を上げないということも大事なのであまりこう 質にに気ししてしまうと実はあまり回復も遅くなりますしなのであまり気にしないことですかねあのやったことを忘れるぐらいの気持ちでまあ普段通り過ごしていただいてあとは椅子に座ってる方が立ってたり椅子に座ってる方が早く腫れが効きますのでなるべく頭の位置が高い位置にあるという状態を長い方がいいですよね多少冷やした方がいいということは言えるんですがあんまりこう感覚的な問題がありまして真面目に。 すごく冷やしてしてまうと逆にこう血流が全くなくなって回復が遅くなるっていうこともあったりしますので本当にやった次の日までの間少しだけ冷やしていただくぐらいでまあよろしいかと思います。 ゴゴロゴロ感ですとかよくその糸が出てるからゴロゴロすると思われている方が実は多いんですけれども中で結膜という部分を糸を出さずに縫ってますので中のこうその結膜がよれて自分の結膜が目の裏側で当たってゴロゴロしてるというのは実際のところですのでそれも23日であのゴロゴロ感引いてくるんですねなので、まあ、極端にそのゴロゴロが続いたりしなければ普通に治ってくることですので、まあ、それだけ安定性の高い治療ということが言えると思います 埋没法は早めに行っていただくとメリットが非常にたくさんありますのでお気軽に無料カウンセリングをご利用ください当日はやっぱりその術後っていうのもあったので腫れてはいましたやっぱ麻酔のところ麻酔を打ったところこことここなんですけど少し内出血してました ですが痛み止めを術後すぐ1錠だけ飲んだんですけどそれもあってか全然痛みはなかったですもう ご, ご覧の通りあれもまだ若干残ってはいるもののだいぶ引いて二重幅もすごい理想的なものになりましたむしろもう私の中ではダウンタイム終わりなんじゃないかなぐらいに思ってるんですけど 超かわいいました超楽ですものの10分ぐらいで終わりましたすごい楽しくできましたクイッケコスメティックダブルは 全力で押すよって言います、うん、えなぜまず二重になるっていうだけでも世界がすごい変わるんですけど下を向いた時にも誰にもバレないしダウンタイムも超少ないしマジでおすすめですえ超やって良かったですありがとうございました